塩酸かけてるんですけども。はい。歯磨きですね、はいはいはい。はい、こんにちは。V. C. P. のみきさんです、はい。今日は何を紹介してくれるんですか。今日はこちらの。完成品から見せちゃうんですけども。<笑>こちらですね。うん、アワビーだよね。アワビの貝殻なんですけども、もともとまあこんな色では。もちろんない。うんうんはい、ブラックは割と。 そのオーロラみたいな光沢見えるんですよね。化学的に処理をして磨くってことでね。昔からこの教材ってすごく手間がかかるってことで。これ始めるとすごい時間かかっちゃうんですけども、前日に薄い塩酸にねつけとくことでというかスムーズにできるようになります。これも処理下処理してある貝殻なんですけども、酸でね溶かす前にこちらの耐水ペーパーの方で磨きます。水をかけながらちょっと磨いていきます。 こちらにね 1mol の塩酸あるのでこちらをかけて歯ブラシで磨いていくというようなねで表面見てもらうと分かると思うんですけど結構そシュワシュワいってて泡が発生してるんですよね貝殻は炭酸カルシウムなんで塩酸かけると CO2 が有利して このように泡が発生しますじゃあいすあとまた時間に余裕ある時にあと仕上げすればいいよね。短い時間であの 光沢面に見えるっていう。で今少しね、水洗いしてきました。うんうんうんうん、で最後の仕上げとして。こちらのね、ピカール。うん、金属磨きですね。うん、ピカール、ねね。これピカール、ねうん。でそれで、でうん、表面を、うん。真珠面。真珠層っていうんだっけ、はい。ね、そういうところが光沢見えますかね。うん、結構さっきよりも鮮明に見えます。うん、はい。 じゃ、それを繰り返して、はい、まあ、時間の許さないで繰り返したとします。はい、なるほど。光ってるね。こうん。光沢見えますね、ラベルしね。はい。この、このまま、ずっと輝いてればいいんだけど。うん、そうですね、うん。やっぱどうしても表面が。時間経つと、このように、うん。ちょっと曇ってくるんだよね。はい、うん、そしたら、またやっぱり。はい、そしたら、このピカールを使って、表面を磨いてあげると。うんうん その輝きが戻ってくると、はい、いうことですね。今ちょっと磨いてもらったんだけどどう？効果ある？うん、効果ある、うん？ありますねかなり。うん、じゃちょっとこう、はい、キラキラって。はい、はい、ということで今回ねアワビ真珠やっていたんですけども下処理しておくことで、まあ、授業時間内でもできるんじゃないかなということでした。でプラスアルファなんですけどもこちらにねサザエ。 こっちは結構よりも根気がいるものなので、余裕があるときにトライしてみてはいかがでしょうか。うん、ところで、はい、その。花火とか、それぞれ。はどうしたらいいんですかね。寿司屋さんとか行って頼。いんで、まあ。そんな全時代的なこと。<笑>メルカリみたいなね、アプリがありまして。うんうん、まあ大量にこういう貝殻。売っている人もいるので、簡単にやっぱ入手しやすくなったのでね、うん、そういうので。取り入れてみてもいいんじゃないかなと。 覚えます、はい。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。次回は。<笑>塩酸かけてるんですけども、うん。音もするね。はい、音が結構ちゃんと聞こえますよね。音かけて、ねうん、が結構発生しているのが見えますね。うん これもう少し濃度高いと溶けちゃうだろうねきっとね。うん、1ルぐらいがちょうどいい。ってこと、うん